はい、どうもこんにちは。コウスケです。で、さすがなんですけど、今日教える技はレベルフットクラッチです。ボールを膝で挟む技なんですけど、それを解説していきます。で、これはどういう時に使えるかっていうと、なんか回し技とかやって上に上げてバシーンって挟んで終わりみたいなのとかもできるし。 あとは技の途中でも例えば上に上げてレベルフットクラッチしますでそこから下に戻してクロスリーブとかそうやって技をつなげるのにも役立つ技なのでぜひ挑戦してみてくださいレベルフットクラッチ練習方法は1まずはバウンドさせてから挟むそうですねパッとこんな感じですでこの時のポイント えー、とよく最初やってしまうことがかかとを上げちゃ う, うってそうするとこうやってねかかとに当たってボールがこね っ, っちゃうのでしっかりかかとを上げるのではなくこの付け根から下をしっかり上に向けて太ももの裏が上に向くように。 はい、で次あとはリフティングから、えー、挟むだけですで、えっと、どっちの足からでも大丈夫です右で上げて右でもいいし左で上げて右で挟むでもいいどっちでも大丈夫です、えー、リフティングからの時の注意点なんですけどバウンドと違って自分から結構挟みに行くのでリフティングになると思その時に足を上げると同時に上半身がこうやって傾きすぎちゃう人とかいるんですけど そうじゃなくてしっかり姿勢なるべくまっすぐで足だけ上げるのを意識してやってみてくださいあの体を傾けるとすごい疲れるし次の技までつなぎにくいですはいという感じでこんな感じでレベルフットクラッチこれおうちでもできますこの動画がためになったなって思う方は高評価チャンネル登録、えー、それから SNS のチェックお願いしますじゃあ お疲れです。